カメラオッケイ、フォトオッケイ、ヤッチオッケイ、よーい、スタート。はい、どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督で。今回やっていくのは、食レポ。皆さん、インド好きですか大好きです。 というわけですね、まあ、ここは12年の出来事なんですけどもいやインド映画ちょっとチラッと見る機会があったんですよそしたらもうむちゃくちゃ面白いんですよ何が面白いのかというと基本的にインド映画って皆さんどういうイメージをお持ちですかまあ歌って踊るとかあると思うんですけどもまあその通りなんですよ歌って踊るじゃあなぜ踊るのかそれはですね こちらです、えー、チキンとインドカレーインドと出たらもう速攻買うみたいなキャンドゥで買いました、えー、風味豊かなスパイスの香りチキンとインドカレー黒カレー黒ごまとバターのコク辛さレベルは、えー、唐辛子5個中3個というわけで、ね、ご飯を持ってきましたちなみにこちらはキャンドゥの100円の耐熱のご飯です 違うご飯耐熱ザラです105円だとするとまあボロくなったらもう速攻で帰れるみたいなしかもこれめっちゃ広いんですよラーメン系とかもできるんでめっちゃおすすめですよちなみにうちに2個あります片手じゃ開けれんあやばいこれは飛び散るなあ無理ですねえー、見た目は激辛やっばーみたいな感じですね具に関してはおこれはチキンじゃないですか ご飯にかけていきたいと思いますとりあえずどんといきましょうかおっうまそうお玉ねぎかこれははいというわけで食べていきたいと思いますちなみになんですけどもチキンカレーに関しては特に温めもせずまあ温めたらですねやっぱ温かみで何か味が分からなくなるのでそのままの状態で、えー、インしましたではいただきますいただきます あ、いい、いい、いい、いいよ。いいよ。うん、いいよ。好きな味。鶏肉と玉ねぎが入ってますね。うん。あ、スパイス効いてる。緑カレーとか、黄色カレーとかあると思うんですけども、あそこまで、う っ, っていう感じじゃなくて、まあ、ちょうどいい辛さですね。あ、しかも、めっちゃでかい肉。肉は、裂ける。あ、どんどんいける。これ、リピ買い、決定です。はい、ごちそうさまでした。 はい、というわけですね。今回ですね、チキンとインドカレー、黒カレーという商品を買ってみました。108円でインドが楽しめるというですね、まあ店で食べるのもいいんですけども、家でこれ、結構おすすめですね。インド行ったことないんで、インドのカレーがどんなのかはわかりませんが、インドではないでしょうか。はい、というわけで今回の動画はこれでおしまいです。また次回、アディオス